タンポポのユニットを作って、春の壁面を飾りましょう。ユニットの元になる花とつぼみと葉を作っておきます。茎は黄緑色の画用紙を7、8ミリの幅に切って使います。切るのはカッターナイフでもハサミでもどちらでも構いません。少し歪みが出る方が面白いです。 茶色の四つ切り画用紙で地面を作ります四つに折ったら周りを丸く切り落としますその上に葉っぱや花、つぼみをバランスを考えて置いていきます位置が決まったらまず葉っぱだけを貼っていきます剥がれないように液体のりかボンドを使って貼ってください開いた花を貼るときには 先に茎を貼り、その上から花を貼ります。そして、根元の部分を貼り付け、余分な茎を切り取ります。つぼみは、余分なワイヤーを切り取り、水のりかボンドをたっぷりとつけて貼り付けます。そして、つぼみの付け根から、根元に向かって茎を貼り付けます。残りの花やつぼみも、 同じようにして貼り付けます最後に短めの葉っぱを手前に貼って根元を隠せばタンポポのユニットの出来上がりですこんなユニットをたくさん作っておきましょうこれを並べて壁面に飾っていきます 蝶々などと組み合わせると可愛 い, いですね。並べ方を変えたり、他の飾りと組み合わせたりしてお楽しみください。